僕も犬自体は好きなんですけど反対やったそうですね、うん、やっぱ一番はちょっと、まあ、ステファニーがね、うん、マーフィーを毛らさせたりせんかなっていう心配もあったりあとはねまあよくよく散歩行くのももう子供らがね行ってくれになった時に1人で2匹行くのもしんどいなという気持ちだったんで。反対してた、はいはあ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 今日は二匹のワンちゃんと仲良く暮らす佐川さんご家族を訪ねます二匹の甘えん坊さんの様子たっぷりご覧いただきます猫寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることがそのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります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 おお父さんとお母さんんと母の中を通って黒い犬はマー大丈夫 家族みんなでワンを迎えてくれまましたとあ、ね<笑>んんえー、はい。<笑> 家族で、あ本当だ。でワンちゃん二、うん、匹ということです、ね、そうですね。えっとじゃあまず体の大きい方からご紹介いただいていいですか？はい、がえっとステファニーです。ステファニーちゃん、はい。ステファニーちゃんはどういうきっかけで佐川家に？どうきっかけはお家建てるときにあのワンちゃんが欲しいって子どもたちに言われて。 でペットショップに連れて行ってほしいと言われたんですけど、えっと、ペットショップだけじゃなくってその里親で家族を待ってるワンちゃんがいるんだよっていうのであの犬猫の会に行った時に出会ったっていう感じですね。はえっとどうどうだったんだろう。まずは 私の実家で飼ってたワンちゃんにそっくりだったんですよ。うん、であともうすごいゲージの奥の方でずっと震えてる感じもう人間に怯えてるっていうのがもう分かる、うん、すごいうー ん, なんかもうそこにグッとちょっと惹 か, かれる何か惹かれるものがあって。うんうん あのなかなか慣れなかった時、どうでした。うん、なんか嫌なら、無理に接した方がいいかなって思って、うん。自分が出てきてくれるまで待ちました。大人ですね。<笑>そうですね。ねえ。<笑>ひまりちゃん、なんか気をつけてたことありますか。なかなかステファニーちゃん、慣れなくて<笑>。まだちっちゃい時で。 2歳とか3歳とか、5歳5歳5 歳, 5 歳, 5歳ではない。え違う。あ、覚えてない。でも何箇所も噛まれてるんです。実は。そう。まだ残ってたりします傷が当た。残ってる。あ、で も, も目の上らへん噛まれて負担になった。ええー。<笑>じゃあよかった。危なかった。危なかった。目とくここ鼻の下。へえーここね。でも全然でもわからないですね。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 私がしますお気軽にお電話ください虐待されて人間に怯えていたステファニーちゃんを家族に迎えた佐川さん一家焦らずに心を開いてくれるのを待ちました。 初対面の人は少しでも自分らが何か悪いことしたって分かったら。うん 入ってしまうんよね。うん、わい<笑>もう安心できる場所みたいになってるんですよね。ね<笑><安><笑><笑>はい。もうワンちゃん買うことに対しては、もうみんな賛成という感じだったんですか。えっと、主人だけ。最初は。うん、<笑>反対でした。<笑>最初反対だった。<笑>うん それはどうしてまああの新築っていうか家の方を建ててまあいろいろやっぱ傷だていたりするのかっていうのとあと子供もがまあ3歳5歳ぐらいだったんでねやっぱりちょっとけだとかしないかなっていう心配ながをかったのでちょっと反対でした。じゃあ噛 ま, れて ま, すけどまあ噛まれた全員もひまりが多分悪かったんやなっていうんで<笑>。 ひまりに聞いてみたらやっぱりちょっとステファニーが嫌なことをやったのよっていうふうに聞いたんでまあねひまりな悪かったし気をつけよっていうことではい許してますそうなんですね。<笑>でも反対だっったのに犬を飼って今はもう 一番かはい。 おうち古くなっちゃったね、うん、そうだちょっと待っててねえー、なんだこの行列ケース平岡工業猫は松山市山越六丁目のトリミングドッグディーバですあなたのアイドルを素敵に輝かせます 心を込めてトリミングいたしますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。待ってまーす。これは何をしてるんですか、お父さん？ん擦っておのお手ですか？<笑>擦ってからのお手。擦って、はい、多分まだやってて手出してる。へえ。気持ちいい。うん。ん<笑> <笑><笑>これ好きなの顔ももっっと、と<笑>か、ね、<笑><笑>いなの右がいだながんか今日はえらい耳をかけ 犬もともとは好きなんで、まあ、僕ら全部世話せないかんかなと思いながら予想通りになった感じです。でも、まああね、娘らもたと休みの日は一緒に散歩行ってくれたりね世話の方もしてくれるんで、まあ、優しい子に育ってほしいなっていう願いもあっていいかなって思ってます。 結果オーライ<笑>で、ね、結果、めちゃめちゃ高度踏んでますけど。ね、今となってはもう本当に家族で。ですね。ね。いい。まあ、一番お父さんになついてくれたのよね。そ<笑>う。そう、ね、みんなそれぞれ自分に一番とか思ってたりして。そ<笑>れはお父さんじゃない。それはお父さんで。あどうどうんまあまあ、お母さんの方かな。<笑> うん、それぞれ担当がみたいな。で, ね、<笑><笑>でもそれぞれにこうキャラクターが全然違うから。ね。二、うん、<笑>人のこう、お嬢さんとワンちゃんのこう関わり方ってどうですか。はもう。兄弟ですね、もう本当に。え、何番、どんな感じ、役割なんですか。どんな役割なんやろう、えーえー。やっぱり長女は長女よね。 長女、次女、次女、ね、ステファニーちゃん次女<笑>。でその次はの三女。末っ子長男。末っ子本当そんな感じですね。姫の方が年上よって。年上。姫の方がひまりが長女になって、とわたら三女の時もあるね。うん、えどういうことですか。<笑>ね、お父ちゃんのが次男。ね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 人間四人、合計六人家族の佐川さん一家。お世話もね毎日のことだと思うんですが、何か担当とか役割とかっていうのは決まってたりするんですか？そうですね。お手伝い表あのコロナのちょっとお休みがあったじゃないですか、はい、学校の。はいはいはい、でその時にあの子供たちに。 ワンちゃんっていうか犬たちのお 世, 話お世話っていう言い方はど う, うんと思うんですけどまあ餌やり当番だったりえっとあと何があったっけ餌やりとお散歩お散歩当番とかにしてそれをちゃんとしなさいと<笑>で自分たちがご飯がなかったら困るでしょっていうの で, うんでちゃんとしてねって。 いいろいろしててもらってよかったなってことはかありますか多分関わり方がまた変わってきたのかなっていうのはあります子どもたちがその、うん、追って当たり前っていう感じじゃなくて自分たちも一緒に生活をしているみたいなうん、うん、世話をするからみんなで一緒にいられるんだっていうふうに思っ マーフィー、開いたらいいか<笑>ねえ。マーフィーちゃんの可愛いポイントってどこですかめっちゃなついてくる。可<笑>愛<笑> い, い, い, い、ねえ。じゃあ、ステファニーちゃんのチャームポイントはどこでしょうおとなしい。おとなしいところ。ねえねえ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 ペローグループ。本当にあのつやつやで綺麗なワンちゃん、<笑>室内で買うっていうことは、これ、普通ね、外で買ったりする人もいるじゃないですか、これ、室内でっていうのは何か。いやまず外を考えてなかったですっていうのが、あのなんていうんだろう、外で 買, 買うワンちゃ ん, んになんかあの、毒を盛られたとかいうニュースがちょっと。 あ聞いたりとか見たりとかした時だったんでもうワンちゃんは絶対お家の中であの、うん、一緒に暮らそうと思って、うん、<笑>でもね全然ワンちゃん臭がゼロなんですよこれはどうみんな知りたいと思うとですが何か秘訣がいや何も本当に何もないですシャンプーはどれくらいの頻度とか、えー、はもう 数に関してはよ汚れドロドロに汚れてしまった時にするぐらいでお風呂を嫌がるの で, であとはもうブラッシングだったりとかでまあはトリミングの時にお風呂入ったりでちょっとつばえてあ つ, ばえつばえてって分 か, る、はい、分かりますはい<笑>つばえた時によだれとかめっちゃつくんで、はい、そうなったら洗うぐらいで。 気になったら洗うぐらいでこの匂いのなさ、ねえー、なんてだろうねでいけるもんですね<笑>いきますね、えー、<笑>気にはならないです、うん、で本当にいつも一緒にいるっていう感じです ね, うですねもう寝る時も一緒なんで 新型コロナウイルスでもう子どもさんもね家にいる時間がずっと長くってそんな時にワンちゃんがいるっていうのはどうでしたかまあ心強いですねやっぱりあのどうしても買い物行くときとかも子どもたちを連れて出れないっていうか出ないようにしてたの で, でお留守番子どもたちだけでお留守番するのでもやっぱりあのワンちゃんがいるっていうので安心感。 ワンちゃんが子供らを守ってくれるんですか、<笑>だと信じて<笑>。<笑>信じて、もう二匹に二人を託して、買い物に出てました<笑>。<で><笑>そうですね、やっぱり言われるように番犬にもなるし。うん、あと特にまあ、あのひまりの方は、あの。 一人では留守番できんけど、もうステファニーとマーフィーがおったら、三人で留守番できるよっていう風になるんで。まあやっぱりね、すごい頼りにしとんたなっていう部分はあります。コロナ休みの時に、ワンちゃんといて、どう、どうでしたか。心強い。心強い。心強い。いかがですか。ええ、もうなんか可愛いんで、増える時間、あの会える時間が増えるだけで嬉しかったです。 お休みになって<笑>嬉しかったですね。<笑>良かったですね。<笑>本当に<笑>ねえあのあ普通のこうマイナスじゃないですか。学校に行けなくてっていう。そ, う、ねうん、それがもう家族の絆っていうんですか。<笑>逆にそうそうですね。逆に良かったですね。<笑><笑>まここだけの話ですけど。はい。<笑><笑> いやあの、うん、なかなかね、言葉は通じないと思うんですが、うんですね、ステファニーちゃんとマーフィーちゃんにもし日本語が通じるとしたらどんなこと言葉かけてやりたいです、ねね、どんな言葉もし日本語わかるでいいって言ってたやったらもう家族になってくれてありがとうですねもうその一言ですねうん。クシャンって<笑> お父さんどうですかもし日本語を理解し長生き し, してもらって楽しく生活していこうねって伝えてあげたいですなんか言ってやりたいことってありますとにかく褒めたい褒めたい例えばいろいろいろいろ <笑>スやったらなんかいつも番犬してくれてありがとうとかマーフィーの世話してくれてありがとうとかまあやったらなんかいっつもいっぱい来てくれてありがとうねとかそんなんや。 お姉ちゃん、どうですか日本語が通じるとしたら、うん、ええー、もう自分のことどう思ってるか聞きたいですおお。なるほどどうやって思ってると言われたいですかいつもありがとうって言われたいですじゃあ、スーちゃんからはスーから、うーんお金スーちゃんに言いたいことってあります なんか昔の状況とか聞いてみたいです保護される前はどうやったんかとかってなんか昔虐待されてたんで、うんうん、その時どんな気持ちやったかとか聞いてみたいですペットは飼い主さんだけが頼りです飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう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 すごーい まあ俺焼きんんですかの<笑>、えー、のジャンプだった、ね、お, お父さん、あのー、マーフィーちゃんを買うときに。 お父さんには内緒だったそうなんですが。どういうことなんですか？もうん、だいぶ忘れたんですけど。まあなんだろう。4対1で混ぜたらなっていう感じで。僕もイング自体は好きなんですけど、反対やったそうですね。うん、やっぱ一番はちょっと。まあステファニーがね。マーフィーを怪我させたりせんたなっていう心配もあったり。 あとはね、まあよくよく散歩行くのももう子供らがね、行ってくれになった時に一人で二匹行くのもしんどいなという気持ちだったんで反対してたはい、はあ、けどまあ、蓋を開けてみたら、はい、来てた来てました<笑>えと思ったんですけどえええうん増えてるやんそうなんですよ じあっと思ったんですけどね意外とまあ夏行ってきたんでねちょっとずつ可愛いなって思い出してに、まあ、にね今の状況になってますお父さんご家庭での立場的にはちょっと多分一番下だと思います<笑><笑>、ね、でもワンちゃんは味方ですから。 お父さん。そう、いや、そう。多分ステファニーは味方してくれても、もうマーフィーは。やっぱりオスなんで。うん、女の子の方ラインかなって思いますね。<笑>お父さん、力強くいきましょう、はい。はい、頑張ります。<笑>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 わ、ね、んそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。